パッとあって心配するうん、うん、<ス><ス><ス>おっ急に終わったじゃん何だったの今の<タ>ッ<タ><タ><タ> というわけで始まりました少量チャンネルの翔太です。今回はですね、まあ、今のあの VTR はちょっと置いといて、今回は僕一人で動画撮っております。イエーイ ね、ちょっと待って、みんな。ちょっと待って。わかるわかる。言いたいことはわかるんだ。少量チャンネルは、りょうさんあってのものだろうっていうのはわかるわかるわかるけども、わかるけども、最後まで見てってよ、短いからさ。<笑>短いから最後までお付き合いして、お願い。翔太一人で頑張ってるなって思う人は高評価、今、お願いします。終了。 というわけで、一人で動画撮るって、いつぶりかな多分餃子大食い企画した時以来だと思うんですけど、今年末じゃないですか。で、年末で、まあお仕事をね、お忙しい方もいらっしゃいます。お疲れ様です。で、それでりょうさんもその一人でございます。お疲れ様です。そして、年末まで頑張って 働, て働いた方々、お疲れ様でした。はい。というわけで、まあ動画を撮っていこうかなと思うんですけども、じゃ今日は何をするかというと、何しようか ひょ う, にょう。 あ、そ う, そうそうそう。なぜ、最初の動画で、まあ、ああいうことがあったかというと、まあ、特に大したことじゃなくて、喧嘩よくするんですよ。喧嘩よくしてて、嫌になっちゃうんですよね。一緒に暮らしてるからこそ、一回、頭冷やそうって思って、少し、家出ることが多くって、まあ、それって別に、すぐ戻ってくるんですけどね。それで、帰ってきた時の映像が、今のやつ。なので、別に大したことではないんですけども、まあ、そういうこともありましたっていうこと。結構まあね ベントとかででいいいつも仲いいですよねそうですよねっていう風に言っていただくんですけどまあ僕らもまあそんなわけではもちろんないのでいいかなと思ってあとはりょうさんが今回出てないのでそのために写したわけですイエーイ終了さて じゃあ、何しようかなどうするじゃあ、彼のいいところとか話す彼のいいところは、僕 YouTube をまあ始めて、僕から YouTube 始めようって言ってて、まあ基本企画とか編集は全部僕なんですけども、例えばこういう風にしたい、ああいう風にしたいっていう風なことを言った時に、臨機応変に対応できるところ、こうしたいって言ったら、ああしようっていう風に言えるところは多分天才的なあれかなと思ってます。とか、あとはご飯作れる とこハハハそういううところですよね<笑>、うん終了どうしようかな何撮ろうかなこういう時って何撮ればいいのかなメイク動画とか撮ればいいのわ<笑>からないな最近の悩みとか言う最近の悩みは寝る時が乾燥がひどいいいやいやつまんな<笑><笑>気持ちいいな風気持ちいいなあ じゃあ分かった。最近僕のハマってることを紹介しますね。僕、ちょっと前にその BL 漫画のことについて話した動画あるじゃないですか。で、それをめっちゃ読んでる。ちょっとここには映せないんですけど、ちらっとね、いろいろあるんですよ。それをね、めっちゃ読んで、なんて素敵な世界だとか思って。いいよねー。うらやまぴー。うらやまー。<笑>うらやまー。うらやまー。てか、なんでこんなみんなイケメンなん マジ。教えてみんなかっこいいじゃん、これ。本当に。何なんなん男にもモテそうで、女性にもモテるみたいな。本当に、どっちから見てもかっこいい、かっこいいよな。うん。<笑>もう何していいかわかりません。うん。美味しー 美味しい。もう分かった。分かったよ。出ます。ああ、お腹いっぱいだなー はぁ、あ、忘れてた。皆さん、今年もお世話になりました。来年も少量チャンネル、僕とりょうをよろしくお願いいたします。